変なこと言うけど私さこれでもし負けて死んじゃっても楽しかったなって思うんだよ本当だよ次回俺がビスコだ宣言撤回